かむひさんはどちらからはい、えー、仙台市太白区よりもありました、はい、近いですね近いで す, 近いですね近、はいですね結構あれですね女性の方が多めで、はい、そうですね女性多めで活動しております、はい、じゃあきれいどころいっぱいで<笑> 3番目ぜひよろしくお願いします、はい、お願いしま す, します会長の皆さんこんこにちは 仙台市開発より参りました。開運あ、失礼しました。カムです、えー、本日寒い中ではありますが、ノースリーブで参戦させていただきます。では、心も体も温まるよう精一杯演舞させていただきます。よろしくお願いします。 挑む時を越え今新たな道のその先へ。 今やすぐに身を金ホトトギス。 你说谁